はい、どうも皆さん、こんにちは、のうちです。まずはちょっと関係ない話からいきます。こちら。はい、昨日ですね、私、テレビアニメ、スパイファミリーの先行上映会に、え、なんと行かさせていただきました。でですね、まあ、第1話と第2話をね、もう早速、春から始まるやつをねえ、見てきたんですけども、こちらのアニメ、皆さん知ってますかいや、僕ね、見てきたんですけど、いや、これ、めちゃくちゃおもろい。いや、びっくりした。本当に面白いですね。映画館で見てきたんだけども、映画館映えするような作品というか、もう全然テレビじゃねえだろっていうレ レベルだったんですよねいや、これをね、春からテレビアニメでね、こんな感じでやりますよということで、いや、皆さん本当にこの作品ね、興味ある方ない方ね、いらっしゃると思うんですけど、いや、ぜひぜひ見てみてください。で、まぁ、あ、ジャンプ作品なんで、まぁ、あ、ジャンププラスっていうね、まぁ、あ、アプリで連載してる作品なんで、ほんとジャンプの香りもしたし、いや、すごくね、僕原作読んでるんですけど、アニメでね、さらにちょっととか向けたなっていう、そういう作品だったんでね。いや、これはちょっとね、僕の個人的な感想によるとですね、あの、鬼滅の刃、みたいなね、ほんとヒットが 生まれてしまうんじゃないかなとえ個人的には思ってますねいやほんとそれぐらい老若男女を楽しめるもう下ネタとかも全然ないねすごいなと思ったんですよねそういう作品となっておりますんで皆さんぜひぜひ見てみてくださいもう単純にもうアニメも素晴らしいし脚本原作もほんと素晴らしいねそういった作品ですので春から始まるよということでいや僕もちょっとね<笑>スパイファミリー系 YouTuber になろうかなっていうぐらい本当にこの作品ね面白すぎてねもう考察っていうかねもうほんとやりたいんですよね<笑> いや、もうワンチャンやっちゃうかもしんないけど、皆さんぜひぜひ見てみてください。めちゃくちゃおもろかったです。はい。まあ、そんな感じで早速本編入っていこうかなと思いますけども、えー、本日はですね、刀鍛冶のサット編第6話の見どころシーンを作ってきましたよということで、えー、今週もやっていきましょうということなんですけども、まあ、原作112話からね、まあ、114話まで、え、今週の見どころシーンに含めておりますということで、その中から厳選して、え、ちょっと見ていきたいなと思うんで、早速見どころシーン見ていきましょう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 ます、あ、ま原作勢の方はね分かってると思うんですけどもまあアニメ勢は特にねまこのシーン注目して見ていただきたいなと思っておりますで、続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね上弦のよう反転具のま本体っていうのをねま見つけるんですけどもなんだこらおいということでねいや小さすぎるよとち<笑><小さ>っさ<笑>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 ということで、まあその辺しなる刀とかねえ、マジで楽しみだなあとなってますね。本当に楽しみです。はい、ということで、今回の見どころを踏まえた上で、ちょっと原作読んでみてください。はい、ということ で, ですね。まあ、次回第7話なんですけども、次回第7話ですね。まあ、原野の過去回想シーンがありますよ。ということで、まあ、その辺の見どころがあるかなぁと。ちらほらあるかなぁと思ってますね。まあ、原野の過去回想シーンはね。品津川実弥のねえ、回想シーンにも繋がってくるパートなんでねすごく重要な。回 となってますねいやーちょっと楽しみですねはいということで皆さん今回こんな感じでしたチャンネル登録高評価コメントぜひぜひよろしくお願いしますでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょ う, うバイ